なんだこの動きの良さは。一瞬でロールが収束して、切ったら切った分だけ、行きたいところに行ける。こんなの大型 SUV の動きじゃない。乗り心地もハリアー以上によくて、安定性も高く走りも上質。あの見た目で、誰がこの動きを予想できるんだ。こんな動きが SUV で実現できるものかよ。衝撃だぞこれは、というわけでドライブついでに、トヨタシェアでカローラクロスを借りに来ました。ホイールのせいで、廉価グレードっぽさが出て残念だな。 もう少し見た目なんとかならんかったのか個人的には中身がハリアーや CX5 の完全上位互換だったんですが全然走ってるの見ないですよね名前も同格も世間のイメージも何もかもが不遇な一台になってる走りが素晴らしいだけに唯一の過労な要素が車内のチープさなんだよなハイブリッドブレーキホールド電動パーキングブレーキ本革はステアリングにクルコン最低限ついてて合格点ですがねまさかの布シートでシートヒーターはなし そしてこの内装のシンプルさ。ホイールからしても廉価グレードですな。EV モードと、ドラコンオフと、エコモードとノーマルモードの切り替え。まさかのこれだけ。ここ何まあロッキーライズやカローラと比べると、廉価車である割には上質だとも言えるけど、ナビは定番のメーカー内流用で、クラウンクロスオーバー同様、写真に金を裂きすぎたパターンだな。大柄な SUV というだけあって、ユートリアル車内空間です。 しかも、運転しやすいサイズに収まる。こっちも本当に最低限だな。ETC とオートハイビームしかねえのか。ドアの肘を置く部分だけ、ソフトパッド素材ですね。本革はステアリングとともに、ここはプラス評価まだ8000キロの新車です。トヨタシェア、もっと広まれ、電源をオンにした時の演出も、カローラだと考えれば、恵まれてる方なんじゃないですかさすがハイブリッド、エンジン指導なし。外からのイメージの通り、車体はやっぱり大きめではあるけど、 その分社内はゆったりと広いっすね。これは快適だぞ。 個人的にはハリアー以上に、この車内空間好きかも。だいぶ前にハリアーに乗った時は、足はゴツゴツと硬いし、車体はきっと大きすぎるし、ハンドリングはだるいしで、いい評価はできなかったんだ。ボディ剛性と走行安定性と、目に見えるところの上質感は、何にも悪くなかったんですがね。さーて深夜に2時代の西押し、土地感もないので、とりあえず23号線に行こうか。ハイブリッドシステムのフィーリングがいいっすね。 モータートルクがそこそこ強いおかげで、走り出しもスムーズ。最初に出るとき、やっぱりデカさは感じたんだけど、これくらいならすぐ慣れるし扱いやすい。ちなみに肉と四駆で、主にバンパー周りの加速や、ヘッドライトの中身が違うようだ。ハイブリッドの新車価格は250から300万円。中身を考えると、コスパはとてもいいです。いきなり驚かされるよな、むっちゃ乗り心地いいじゃないか。カローラの名前に似つかないよさ。さっきから全然揺れないんですよ。 そもそもフレームに衝撃が入ってこないんだよね。これどういうことなの乗ってる間、ずーっと分析を続けたんだけど、ディーラーに帰ってくる直前まで、何が良くてこうなってるのかわからなかった。段差を超えても、 段差を超えたと体が感じないというか、タイヤと路面のところで起きていることが、フレームでは起きていないみたいだ。この説明がつかない、何にも見つかない種類の乗り心地の良さと、シャキッとしたハンドリング。その二つこそが、カローラクロスという魔法の正体となります。あれここ交差点じゃなくて行きやん深夜だし後ろも来てないから、申し訳ないけどここは突っ切ります。ハンドルはちょっとクイックなんですね。 交差点の右折でも全然ロールしないや、エンジンは残念ながら、レクサス級の静けさはなくて、むしろ荒さがある、低価格帯のエンジンというような音の出方と燃え方をしています。乗り心地のマジックの種明かしをしたくてたまらないんだが、とりあえずここで、初元の確認と行こう。まずサイズだ。 横幅 1825mm 前後に 4490mm 車重は約 1.4 トン最小旋回半径も 5.2m と大柄だといった割にはまあこんなもんかサイズですねフェンダー部分が丸っこくなってるというか外側に盛り上がってるような形状をしているからその分大きく感じるんだろうエンジンは 1.8L 直四で、98馬力の最大トルク 142Nm これプリウスと同じやつじゃね ?2ZRFXE で調べたらその通りだったぜ。最高にエコなエンジンを仕上げて、メーカー内でうまく共用していたわけか。今調べるまで、自分のプリウスと型番単位で同じエンジンだとは、さすがに気づかなかったぜ。でかい割に車重が比較的軽いのと、モータートルクに余裕があること。このおかげで、早くはないがスイスイ走れるな。それに、普通にリッター30を出せそうなくらい燃費もいいんですよね。 これもモーターがトルクフルだから、エンジンを切ったまま流せる時間を長く取れて、それでまた燃費が上がるんだ。エコ性能はプリウス級ですよ。で、そのモーターについては、フロントが 163Nm で72馬力、リアが 55Nm で72馬力あるそうだ。このグレードは FF ですが、その気になれば、163Nm もアシストできるんですね。モーターアシストを考えると、だいたい180馬力くらいの加速力になる。 ベタ踏みすれば合流も余裕で、大トルクモーターによるアシストのおかげで、実用域ではトルク不足を出さない。速くはない外交で、遅いとかいうストレスはない、優秀なパワートレインだ。安心と信頼の t n g a プラットフォームにより、プリウスやヤリスほどゴリゴリには感じないけど、走行安定性もしっかり担保されております。調べていると、2リッターガソリン仕様や、GR スポーツもあるらしいんだが、これは国内じゃ売ってないのかまあその、 大変経済的に作られております。大柄な見かけの割に、愛しの教習者カローラのような、エコノミーさに包まれている。メーター右側にハイブリッドモニターを出しているが、ちょっとでもアクセルを抜くと、すぐエンジンが切れる。今のところ、内装の安っぽさ以外は、とっても優秀な一台になってますな。カローラとプリウスを融合させたパワートレイン。大量消費社会の象徴みたいな、やけに大きく見える見かけからは、 想像もつかないエコでした。目に見えるところが安いのが残念で仕方ない。ここら辺でマツダと手を組んで、内装の仕上げを全部やってもらえばいいのにな。メカの複合体としての自動車や、メーカー内部の開発風景を考えながら乗ると、とってもいい車なんですがね。クラウンクロスオーバーもそうなんだけど、目に見えるところが安すぎて。 そこで敬遠されるでしょ私多分トヨタの自動車開発の致命的な欠点みたいなタイトルつけてるけどその中身はこれですよ車好きは数えきれないほど多いが自動車のことをしっかり知ってる人はその中でも皆無なんだいい車の動きというのがわからない人に内装がしょぼいだのコストダウンだの一周されるそれが残念でならないし実際に買ってる人の大半もトヨタだから信頼性が高くていこ この程度の認識で乗っているんだろう LFA クラスになると、ケチをつけるのは馬力中の小学生くらいですが、トヨタハイブリッドの経済性と、トヨタ車全般的に言える、人の操作に対する一体感ある動きは、今のところテスラと新型シビックくらいしか、機械領域にある車がいません。アウディ TT や GTR みたいな、ただ機械的に速いというのと、トヨタ車はまた違うんだな。全体の一体感というカリズムがあるんですよね。内装が安い。 コストダウン、これを連投する人に、こういう難しい日本語は通じないようですが、特に GR 系統のような、走りへのこだわりが強い車種は、本当によく作られてるんですよ。エンジンだって、金さえかけられれば、感動するほど静かに回るしな。その肝心の金がかけられないと、初期型の86みたいになっちゃうんですがね。あの86、開発者の悔しさが、痛いほど伝わってくる一台だったよな。私の感覚ではあの86、スポーツカーでもないし、 車として完成してないんですよね若者がなんとか買える価格の中で形だけむっちゃ頑張ってまとめ上げたスポーティーカーにとどまっている車がわかっている人は買った後にたくさんお金をかけて地道にアップグレードしていってくれ そういう車あのですね、いくら自動車開発の話が関わってくるとはいえ、これ86のレビューじゃないんですよ。今のタイミングで、さっき魔法だと言った、私が説明づけに大変苦労した、このカローラクロスという車の乗り心地について話させてください。まず起こっていることとして、全然体が揺れないんですよね。ゴツゴツしているわけでもなく、ふわふわしている感じでもない。だからこそ、どうなっているのか。 普通にしていていいは理解のしようがないんですそこでずっと考え続けたのですが乗り心地を説明する最大のヒントはタイヤ部分の動きですボディ側が全然揺れ動かない割にどうやらタイヤの部分はかなり激しく上下に動いているっぽいんです試乗後に投稿主がなんとか明文化したメモを元にするとタイヤの部分を精一杯上下にバタつかせてそこに SUV としてのリフトアップ分とタイヤの厚みを足すこの3つの組み合わせによって生まれる 強大なストロークを生かしてたっぷりと振動を受け止めることでフレーム高ボディ側に振動がいかないようにしているそうですこれが私の結論です乗り心地いいし高速域でも安定するしどうなっているんだか強いて言うならそうやって吸収された後のわずかな振動がフレームに入るとき足がバタつくかな失礼しました動画がオーディオテストと被りましたが高音質だとは感じないが 鮮明に聞こえるこの価格で長距離も意識している車格にマッチした十分なオーディオだと感じましたこの車なら長距離も普通に快適だろ新車250万円台でこんな世界も作れるなんてなさっき言った足回りのわずかなバタつきと内装の安っぽさと車内の装備の最低限さここに現れる安っぽさがなんとか現実性を保っている主に悪い意味でなるほどこれは確かにトヨタ車だと認められるよなトヨタさんさー 交付回帰で倒壊する、原材料ベースで厳しく判定すると、言われているほど上質ではない CX-5 を見てよこの社会が外観至上主義になっていること、もう少しは考えてほしいぜ なおレクサスディーラーラここで驚きの新事実なのですがガソリンの2のサイレンカレードだとギリ100万円台に収まっています意味がわからない少なくともこの乗り心地はハリアーよりもいいのになぜそんな値段に収まるんだカローラが高級車だという動画は YouTube 内でもいくつか存在しますが確かにこの走りに上質さならねえ というわけで、乗り心地のマジックと、トヨタの自動車について熱弁してしまい、投稿主の脳はオーバーヒート気味ですが、深夜のバイパスに乗って、高速域での走りも確かめましょう。 の c v t ハイブリッドの加速に何か特別な要素があるのかと聞きたいさっき言った通りエンジンはプリウスと同じだからなあのサイズのイメージよりは結構いい具合に加速はするけれど別に速いって感じるほどではないです乗り心地がいいのにこの速度域でもちゃんと安定しているじゃないかちょっと風切り音が大きい気はしますがそこは本体価格があれですので気になる方はタイヤのアップグレードと デッドニングでもしましょう。カローラクロスもヤリスクロスも、主に走行性能において、コストパフォーマンスが高すぎるんだよな。プリウス時代からのエコなパワートレインと、強靭な TNGA プラットフォームは、何にでも合う魔法の調味料のようですね。TNGA のボディ剛性圧倒的だからな。高速、高負荷域でも安定性が高いの、絶対ボディ剛性のおかげだ。自動車製造の効率化という観点では、テスラが際立っているけど、 ヨタだって、ての良さはほとんど負けてないですよただまあ GRK の車種を見ていても BG4X を見ていてもわかる通り既存のものを積み上げてる感が強いんだ悪く言うと古典的というかおじさんくさいというか90年代から基本が変わっていないのですそれゆえ全体の走りのリズムに 統率が取れているとも言えるんですがね一周回って世の自動車メーカーの中で一番車のことを分かっているのは実はトヨタなんじゃないかと思うだって LFA もそうだしスープラもそうだったし主に GR 系統の車たちの ソーダに対するレスポンスの一体感もそうすべての車がいいわけではないしこの車だって内装は安っぽいし信者じみたことを言うつもりはないそしてここで例のハンドリングテストだハンドルを揺さぶって何を見てるんだって話ですが急に旋回方向に負荷をかけた際の車の動き方やロール収束のタイミングソーダに対する反応性を確かめています撮影時もバットハンドルを切ってみたところ一瞬でロールが収束し たたら切切った分だけいグイグイと切り込んでいく動きが出ました映像で見ていると傾きは大きいように感じなくもないが運転していてロール収束は一瞬だな動きが良さすぎて撮影時の私感動とともに脳が処理落ち今後揺さぶってテストするときはロールが収束するまでは頑張ることとその直後の動き ここをもっと意識しようと思いましたそれにしても今の動きなんなら86以上に良かったなトヨタ車の SUV ってボディ剛性とロールの押さえ方が効いてるのかいい意味で SUV っぽくないんですよね価格設定的にはハリアーの買いといった感じだが走りの良さで言えばクラウンクロスオーバーと同じ決闘の車であるようにも思うクラウンクロスオーバーくらい言われればこのネットの時代にトヨタさんも気づいてくれると思うんですがああやっぱりちょっと大きいかな 今の左折はやりづらかった。それにしても、乗り心地とい、いステアフィールと い, い、い試される車でしたねー。この動画、過去一作り台 が, があったぜ。この応答性よ。お前はロータスか何かか。さて最後に駐車ですが、やっぱり大柄というか、フェンダーが盛り上がってるのよ。この点だけ見ると、BMW スープラと同じ感じなのですが、この丸っこさのせいで、ミラーを見ても、今タイヤがどの位置にあるのか。 全然わかんないんですよね。バックビューモニターの、打角連動のガイドラインは助かるな。ミラーを見ても、タイヤの位置がわからないので、これがあると本当に助かります。それにしても、人間社会やクラウンクロスオーバー、カローラクロスを見ていると、見た目が悪いだけで、どれだけ損するのか、悲しくなるな。ここで私、多分ドアを開けたら強制停止されると予想して、窓から身を乗り出す作戦。かなり状態が動いてるでしょう 腰を思いっきり浮かせてます。そこまでして、思いっきり外に頭を伸ばさないと、タイヤが見えません。もともとタイヤが引っ込み気味に設計されがちなのと、フェンダーのもっこりと、元のサイズもデカめだから、しっかり奥まで下がらないと、他社の迷惑になるんですよね。それにしても、適当に D カーシェアで見つけただけの車が、まさかこのレベルにあるとは思わなかった。トヨタ社の魔力と弱点が、浮き彫りになった魔法の一台だったな。というわけで、私はこれから、 今日後まで GR ヤリスに乗りに行きます。はい、ご視聴ありがとうございました。